おはようございます。6代目です。岡本夏樹さん、あのー、一生懸命芸能界に残ってる、食らいついてるっていう感じの、あの、岡本夏樹さんですが、ブログを拝見しますと、和室についてのブログが、同じ日、2014年4月4日に3回あげられてました。ツイッター的なつぶやき程度のブログなんですが、まず一つ目が、自宅に和室がある人、自宅で和室嫌い、 そして、温泉の和室は好きだけど、フローリングが好きというタイトルの3つのブログが同じ日に上がっております。中身を見ますと、まあ、1つ目は、和室が好きな人はいいねをしてねと、まあ、いいねを求めるためのブログ記事。2つ目は、フローリングの方が好きな人。まあ、3つ目は、えー、岡本夏樹さん自身が、旅館の和室は好きだけど、家では断然フローリング派。 という記事でした。まあ、ちょっと畳屋さん的にはちょっと寂しい内容なんですけど、いいねの数を見ますと、和室が好きな人のいいねで、それが一番多いんです。96回だったかな和室が好きな人が96いいね。そして、フローリングが好きな人はいいねが15。これは嬉しい結果です。まあ、どういった意図で書いたブロックかわかりませんけど、